非常用空気圧縮機を始動して空気をタンクに溜めます非常用空気圧縮機のリコイルスターターはロープを強く引き切ることでことで始動させます空気を吸ってここで空気で冷やしてあったっい空気 はい。